ました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。です。です<笑>今回は。久しぶりに、二人で料理を作りたいと思います。イェ ー, ーイ。今日作るのは、えー、っとね、おかず。 フレンチトースト ー, イエーイフレンチトーストスって言ったらねやっぱり甘いやつを想像すると思うんだけど今回は甘くない、うん、あのおかずになるフレンチトーストを作っていきたいと思います、うんうん、それではレッツゴー、はい、というわけでですねキッチンにやってきました最初に材料の紹介をしたいと思います材料はこちら えー、フレンチトーストということで、食パン、あと、牛乳、卵、あと、今回はおかず、フレンチトーストということで、ハムチーズ用のチーズ、ハム、あと、アボカド、わさびを乗っけたいと思うので、アボカドと練りわさびと、 アボカドわさび用の味付け醤油ですはいそれでは先に、えー、アボカドわさびを作っていきたいと思いますアボカドをカットします種に沿って切れ込みを入れるときれいに取れますはい皮むきました そしたらですね、こういうふうにちょっと粗めに一口大に一旦カットしますはい、こんな感じですはいそしたらカットしたアボカドを器に入れます ここにわさびとお醤油フォークでつぶしていきます。 こんな感じでペースト状になったら完成ですはい、そしたら次にフレンチトースを作っていきますじゃあ器にですね卵牛乳そしたらこれを混ぜていきます そしたらこれに。食パンを浸していきます。食パン。そしたら、これをしばらく置いておきます。これから焼いていこうと思います。 これにね、うん、アボカドか上にのせるのハムかチーズをのっけてあの巻いてほしいんだよね半分でしょそうできるかなうん分かったうんもう一回繰り返すよそうだねお美味<笑>しそうし焦げ目がいい感じうん もう、あれ乗っけようかー、うん、アボカドにしよう真ん中アボカド 美味しそうだね、うん。うまく挟めるかな。ああいいね。美味しそ<笑>え？いい？じゃあこっちに寄せとくよ。 おい<笑><笑><笑>しい アルマが見たらーい。まあ <笑><笑>はいというわけで<笑>完成しましたー完成しました ん, うん<笑>どうかなどうなってるかないい開けとこ開けとこ う, とこうはいでーん完成しましたおいしそういそうアボカドとこっちはハムチーズうんいやうまくできたねできたさあ食べよう はんいただきます。はーい。うんー。どう？めちゃくちゃ美味しい。これ本当に美味しいわ。食べてみて。うん。俺も食べたいー。うん。美味しい。美味しい。ね。合う。<笑>よかった。 うんよかったよかったアボカドとさ、うん、わさびとちょっと醤油入れたじゃんうんまとまってるよねうんおいしいうん<笑>もう素手でパクついてるうん美味、うん、しいうん、うん、ねチーズも食べてみるうんいいよ、し翔ちゃん、あさきだできます伸びるかな あー、若干<笑>でもそれもそれでも絶対美味しいよね、うん、間違いないよねいそ う, う, んうん、美味、うん、し, しいうーんどううん美味しいうんうんよかった美味しいねどっちも美味しいわ、うん、これさ、うん目玉焼き挟んだりとかさうんしても絶対美味しいよねうんうんうん いろんなアレンジができそう美味しいうんしかもいつもうちらの動画さん、うん、簡単だよねうん<笑><笑>めちゃめちゃ簡単、うん、ぜひねやってみてくださいやってみてくださーいそうそうそうそうこれ見て、ね、YouTube, YouTube マグカップかわいいかわいいでしょすごいこれもこれいただいたんですよよいしょあ見えるかな 話した方が見えるかもしれない。チャンネル登録ね。ね、チャンネル登録って書いてある。チャンネル。<笑>チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録。<笑><笑>確かに。うん。かわいいでしょ。かわいい。おいしうん。 プリンおい食べっぷり<笑>美味しいおいしい、うん、これも可愛くないですか<笑>、はいペアルック、うん、ペアルックにしましたね外でねペアルックはさすがにちょっとね恥ずかしいっていうか<笑>ちょっと痛いかなって<笑><笑>思われるかもしれないけど<笑>、まあ、家の中だったらね、まあ、家だけな の, ので許してください、うん、許してくださ い, <笑> か, わいしょかわいいはいはい、というわけでですね今 回, 今回の動画はら